今回その物語で言ったらあの1から12話ある物語があるとしたらそれの1話とか0話の物語として作りたいなと思って、まあ、やった側としてもそうだし、まあ、改めて映像をまあ作っていただいて見た側としてもそうなんですけど、まあ、そういうのがすごい一瞬で戦いって終わるんだなみたいな感じがしました。先輩後輩後 人人がちょっと強い人に秒殺でやられるっていう盾を作りましたこのパーティーでこの物語は進んでいくんだねっていうあの第1話があるとしたらそのパーティーが主人公以外全員滅されるっていうような物語で作ったのでまあほに見どころとしてはそのパーティーがあの何の盛り上がりもなくスンってやられる感じが。 見所かなと思います。 はい、ご視聴ありがとうございました。した本日からこちらツ、えー、キカの保育さんシミュレーターとしてお迎えすることになりました。はいはいはい、したお願いします。ますはい、お願いいたします。チャンネル高評価登録お願い<笑>お願いた し, <笑>します。お願いします。さよなら。<笑>